おはようございます。こんにちは、こんばんは。変態学研究所所長です。今回の動画のテーマは、アダルトビデオはどのようなメッセージを伝えているか、です。多くの人が人生で最初に触れる性的なコンテンツ、それは AV かエロ本であると言えます。人はそれらのコンテンツを通じて、性交渉がどのようなものであるか、どのようなことをしなければならないかを学んでいくわけですが、AV やエロ本の内容に対しては、その内容が現実離れしている、あるいは、性暴力を促進している。 ということで、性に関する認識に悪影響があると批判されることもあります。そして、このような悪影響が生じる可能性は、音声や動きをよりリアルに伝える AV において特に強いとも言われます。このような点からすれば、AV がどのようなメッセージをその視聴者に伝えているかは、学術的な検討に値する重要な課題です。そのような研究を行ったのが今日取り上げさせていただくこちらの論文です。この論文では、 特に AV で描写される同意に焦点を当て、AV がどのようなメッセージを伝えているかを分析しています。分析の方法ですが、まず2015年に最も売れた50本の AV がリストアップされました。それらの AV の中から、女優と男優が何かしらの性的行動を始める前後30秒の部分を取り出しました。そして、これらの取り出された部分について、以下の点に着目してコーディングを行いました。それらの点とは、まず登場人物の属性です。 これには、その登場人物が男性か女性かなどが含まれていました。次は同意の後に行われる性的行動の種類です。これは、性器を刺激する、挿入するなどの4パターンがありました。最後が論文の主題である同意です。 これは、明示的に言葉で同意する場合、目視的に言葉で同意する場合、明示的に行動で同意する場合、目視的に行動で同意する場合、相手の働きかけに流されるように始まり、はっきりとした同意が示されない場合、場面転換した時点で既に性的行動が始まっており、同意が全く示されない場合の6パターンがありました。これらのパターンに沿ってコーディングを行った結果、分析の対象とされた AV が伝えていると考えられるメッセージとしては次のようなものがありました。 一つ目は、言葉での同意は不自然なもの、というものです。つまり、分析の結果、全部で2850件の同意場面が抽出されましたが、そのうち約 70% は行動での同意であり、言葉を使っての同意は 20% 程度にとどまっていました。したがって、言葉での同意は行動での同意よりも少なく、AV は言葉での同意は不自然なものというメッセージを伝えていると言えます。 二つ目は、女性は間接的、男性は直接的、ということです。つまり、男性と比べて女性は、言葉で同意することが少なく、遠曲的な行動で同意を示すことが多いということが分かりました。従って、女性は間接的、言い換えれば、女性が同意するときには、言葉ではっきりと同意するのではなく、行動で遠曲的に同意を示すことが多いというメッセージを、AV は伝えていると言えます。 3つ目は、性交渉にはっきりした同意は必要ないということです。つまり、同意場面のうち約4分の1では、同意が示されないままに行為が始まっていました。このような AV の傾向は、行為に及ぶときに同意は必ずしも必要でないというメッセージを伝えているといえます。 4つ目は、程度の低い性行動に明示の同意は必要ないです。つまり、挿入するという程度の高い性的行動の場合には、はっきりと言語で同意を示す傾向があったのに対し、手で性器を刺激するという比較的程度の低い性的行動の場合には、そのような同意は示されない傾向があるということがわかりました。したがって、程度の高い行為の場合には相手の同意を取らなければいけないが、低い行為の場合にはそのような同意は必ずしも必要でないというメッセージを伝えているということになります。 最後は、性的行動を受ける側は何もしなければ同意をしたことになる、です。つまり、同意場面の約5分の1では、性的行動を受ける側は、どのような形でも同意を示していませんでした。したがって、同意がなかったとしても特に抵抗がなければ、行為に及ぶことが許されるというメッセージを伝えていると言えます。結論です。分析の結果、同意に関して AV が伝えるメッセージには一定の規則性があり、そのメッセージはこれらの5つにまとめられるということがわかりました。 これらのメッセージは、対して、性交渉の前にはっきりと言葉で同意を取ることは不自然なこと、あるいは必要のないこと、というメッセージを伝えていると言えます。当然のことながら、このようなメッセージは、相手が本当に同意をしていないのに無理やり行為に及んでしまうことを正当化、さらには促進しかねないという危険性をはらんでいます。そのような意味で、AV を見ることは性暴力を促進しかねないという批判者の危惧は的を置いています。 しかし他方で、性交症に限らず全ての人間関係において、非言語のコミュニケーションは非常に重要な位置を占めています。そして、筆者の方々が指摘するように、そのような非言語のコミュニケーションが多く表現される AV をよく見ている人は、そのような人間関係の機微を読み取る能力を発達させているという可能性も考えられます。 このように AV の伝えるメッセージには一長一短があり得ます。従って AV を見る際には参考にして良い部分は参考にし、参考にしてはいけない部分は参考にしないといったポルノグラフィーリテラシーを身につける必要があるでしょう。これが今回の動画の結論ということになります。